この動画は字幕をオンにすると歌詞が流れます。どうぞ字幕をオンにしてご覧ください。<音声> 「いつの日かその言葉だけ忘れられなくて」「君と歩いた道をたどってる写真も全部捨てたのに」「飲み会だって口をひて」 「酒に弱いくせに吐くまで飲んで」「でも出てくるのはため息」「風かおる秋の街角」「流れてく人混みの中」 立ち止まっていたんだ君を待ちながらそれでも季節は過ぎゆく赤く染まった葉を落ちてる初のことに落ちては消える雪君 訪れる」<音楽> 些細なことでいいから話をしたいおいしいものや仕事のことやハマっているものだとかきっと今ならどうでもいいことだ 笑い飛ばせる「波にもまれて心も少し強くなれた気がする」「変わりゆく景色の中を思い出は通り過ぎてゆく」 あの日の僕は歩き始めたんだ後ろ振り返らずに面影を探した街は少しだけ色を変えたよ東の 思い出は「そっと胸に閉じ込めて」「苦しくなった時に見返そう」「寂しさはきっと胸にあいたな」「今を生き抜いて埋めていこう」 寂しすぎる雪の道をひたすら僕は歩いてく厚手のことは君と選んだね去年の冬だけかじかむ手をポケットに入れ 「少しは寒さも耐えられる」「間違いじゃない僕の進む道」「気づかせてくれた君にありがとう」「今まで君に伝えたからたことや 「次の季節の足音が近づいてる」